皆さんこんこにちは今回は山桃の剪定について取り上げてみたいと思います山桃は大きくなりたがる木ですので毎年きちんと手を入れていても年々どうしても大きくなっていってしまいます予算や時間の都合で刈り込みなどの手入れだけで済ましていると中に枯れ枝が増えてしまいます木の内部の小さな枝がなくなってしまうので木全体を 切り戻して小さくしようとしても切り戻せる枝がなくなってしまいます小さな枝か葉っぱのあるところまで詰めようとしてもせいぜいこのぐらいまでしか切り戻しができません切り戻し剪定を有効にするためにはせめて数年に一度は内部の忌み枝などを整理して中に火が入るようにしなければなりません 中に火が入るようになれば現在ある例えばこのような小枝を枯らすことなく生かすことができるわけです将来的に例えば極端な話この太い方を切り落としてこの小さい枝に切り替えていくということが可能になります今回はこの内部に火を入れるということに主眼を置いてこの木を題材にして解説していきます まずは剪定の基本でもある弓枝の切除から参りましょう最初の例は弓枝の中でも交差枝と呼ばれるものですこの赤い枝と青い枝がここで交差していますねこのような弓枝はコジットに従ってきちんと付け根で切り取ってください これも交差枝ですねこの妙な生え方をしている赤い枝と青い枝がここで交差していますこのような切りやすいところで雑に切らずに、きちんと付け根で切ってくださいこちらの例は交差枝というよりは 絡み枝かもしれませんね絡み枝を放置しておくと接している部分が癒着してしまい後で切り離せなくなる場合があります癒着する一歩手前だったようです。 ここにある細い枝は木の外の方へ出ていかず右側の幹の方に向かって生えていますこのように木の内側に向かって生えている枝を逆さ枝と言います放置して太くなってしまわないうちに気が付いたら早めに処理します ところでこの木の上の方に登っていくとかなり木が傷んでいることが分かりますここなどは今にもちぎれて折れてしまいそうですこのようなひどい傷跡は強剪定を繰り返した木によく見られますここなどはおそらく立ち枝の太いものを切ったのだと思いますこちらも同様に 立ち枝が太くなってしまってから切ったのだと思いますこのように木を傷めないためには意味枝はなるべく早い時期に切除しなければなりません太くなってから切ると傷口が大きくなりそこから腐朽菌が入って木が腐れますこんなに太くなってしまってから意味枝を切るのは嫌ですが このまま放っておいてはどんどん木も大きくなってしまうので仕方なく切りますこうならないために一年でも早く忌み枝を見つけて処理してほしいものですこのような少し太めの枝を落とすのを植木屋でも初心者はためらいますがそれはこれが不要な枝であるということに確信が持てないからです切ったら穴が開いてしまうから などとつまらぬ言い訳をしているうちは剪定の基本もできていないということです犬枝が将来的にどう災いするのかを理解し早めに取り除く技術を身につけなければなりません せめてこのぐらいの太さの段階で切除したいものです逆さ枝立ち枝もしくは逆さ枝そしてこの先で交差枝というように唱えながらやるのも 上達の早道かもしれません樹幹には強い枝がたくさん出ますので弱い脇枝に切り戻して樹勢を分散させます。 余談ですが、このような大きなこんもりした木のてっぺんに登ると、押し寄せる枝葉の海原に圧倒されて、樹幹の中心というものを見失いがちです慣れないうちは、木の中心と思える位置に目印を置いて、遠くから眺めて確認すると良いでしょうこの印のあるところが、この木の一番高いところとなるように 形を作っていけば良いわけです今回は意味枝の話を中心にお届けしました細かい剪定の方法についてはまた機会がありましたらアップしたいと思いますご視聴ありがとうございました